はいそうです大丈夫なのですか ?Okay, たまたまん、スラマタ a ンにマナカミ t パッケ、パッポロヘア、k e m ポント、たま e m a r や、パ jalan upload karena ya m アップロード、sibuk t e m a n t e た a n ada urusan Oke kita langsung lanjut aja ya temen-temen. Di sini kita masuk 440 tuh kalau nggak salah ini ya hari libur. Kita cek-cek dulu di sini. Ini m o p i ada kali ya. Ini ada 3 kalau nggak salah. Oh iya di mupi mungkin m o p i untuk m o p i nggak dilanjut. Apa play ada? Eh、hey. play juga ada. Jazz nggak ada. Gak ada juga Ana ada ya Ana Roksis gak ada Oke、okay. Ini Pamela ya Pamela itu yang ini yang Cerita pas masalah di perpus Mungkin ini nanti di skip aja ya teman-teman Kita lanjut yang Pamela Oke、okay, teman-teman Ini sampai ini ya Kalau misalkan yang Pamela di skip Itu ada di part ke 17 Atau ke 18 ya ceritanya jadi di skip aja ya teman-teman jadi kita lanjut aja untuk cerita yang lainnya teman-teman oke、okay. oke、okay, dan sebelum ini juga ini ya udah update update juga ya teman-teman karena memang ini juga apa ada resep-resep baru dan dibeli juga oke、okay、deh mantap teman-teman kita langsung masuk ke hari libur kedua ya kita langsung disini ada apa、oh, ini ada momen apa ini Oh ini sebelum ini ya Sebelum pergi ini p a m i t dulu ini Komit ya sama Isol d e s e n s e ini sininya. Si Oke teman-teman kita langsung lanjut untuk masuk ke cerita kedua. Mungkin cerita kedua itu kita lanjut ke anak aja ya teman-teman. Oke deh kita langsung aja di sini tentang nilainya anak ya. Oke langsung aja deh langsung nonton teman-teman. 失礼しますよ okay, ada okay, up, Masuk, ada、no. ああそうでしたね。 Anna さんは来ていますかおしけちゅアナまだ来てませんけどオッケー、ブルームだたんですかでは、あなた方から伝えておいてください。最近、成績があまりかしくないようなので気を引き締めるようにと。おー、ニュラ成績悪いの意外だな。 とつなくこなしている印象があったがまったくです真面目で勤勉で理解力もあるのになぜ成績が悪いのか、はあ、有望な生徒だったのにやはりこのアトリエに預けたのが間違いでしたか何そんなことは断じてないとは言い切れないですけどともかく。 伝えておいてくださいそういえばアンナちゃんの成績って聞いたことなかったね多分いいんだろうなって勝手に思ってたけど成績悪い優等生なんて珍しいよね。 Oke,、okay, ini datang si anaknya. What?、Wow、Uang saya harus terima. Duka, sih mas dak? Sistel yang kangen, kan? Tapi, ada y a n Oke,、okay, langsung diceritain. a k a n y a belajar. 苦手なの見ている限り錬金術の腕前が悪いとは思えないんだ、うん、勉強で苦労することはないんですが成績に結びつかなくてよくわからないわね先輩たちを手伝えるように予習したり見よう見まね で, でやったりはしてるんですがでも自分の学年のものは どうも基本が分かってなくて。なくそういえばあんなって1年下だったよねでもそれなら大丈夫だよね教頭先生に理由を話して補修とかしてもらえば。 先輩また変なこと言い出すつもりじゃアンナがこうなってしまったのはそもそも我々の責任なればこそ我々がきちんと再教育を施すべきだまともな意見だグーナル先輩私のためにそんなどうか言って何かたからんねんじゃないの にわかには信じられないよ。別に教頭の鼻を沸かそうとかあんなに恩を売ろうなどとは考えてないぞああなるほどねでも言ってることは間違ってないしいいんじゃないかなそうだねじゃあ私たちが勉強を教えてあげるオッケーであじゃああれにやたまたまたまにあがれや Ini n belajar Dibantuin belajar Oke、okay, Udah beres disini Kita langsung Mungkin ini Ada apa Ceritanya Oh langsung ini、hmm. やはり基本だな基本私が習ったのは何十年前かしら難しい薬品を一から順番に調合していくっていうのはどうかなおおなるほどそれだ今まさにおれも同じことを考えていたはいはいプンちゃんはホットフトして。 あんなざいちょうアンナ材料はわかるよね と上質の果物あとは根菜と保存液でしたよねじゃあ正規せと保存液の材料はわかるえっと確かあれこの辺りから教えればいいよなそれじゃあアンナちゃん最初に研磨剤を作ってみようか。 Oke,、okay, yang gampang dulu ya disini Polishing powder Oke,、okay, dibikinin Polishing powder ya Polishing powder Langsung aja Disini Polishing powder nah, Udah satu aja <laughs> Langsung di ini aja ya t e m a n t e m a n Terus, pembicaraan di sini, eh, jangan dulu ini dulu deh, sensusinya. m a n t a f kalau jarang ngomong ya, teman-teman. i -teman. t <tuk> a itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, i a u a t u itu, i a u i a u a t u itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, a t u itu, i a u itu, itu, a t u itu, i a u a t u a t u i a u i a u itu, i a u itu, itu, itu, i a u itu, itu, i a u a t u a t u i a u i a u itu, i a u itu, itu, itu, i a u itu, itu, i a u a t u a t u i a u i a u itu, i a u itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, i 言われてみればそうですよね。全ての材料が最初から存在するわけないですし。アンナがアトリエに来た頃は僕たちが大体作っちゃってたからね。私、重要な過程を飛ばしてたんですね。Oh, 今から覚えても遅くないよ。さあ、他の材料も取りに行かないとね。 正規席と保存液の材料、リュウの墓場と千年人に行けばそろうよね。ドラゴングレプ、ミレニウム Okay、こ<音>、uh, ここで保存液の材料を採取するんですか そうした確か保存液はかなり応用のきくレシピでしたよねうん材料でいろいろ品質が変わるから楽しいよね確か植物と水あとは花びらとえっと頑張ってあと一つだようんうん たたたちは年ののに習っももだしししねねああ、うううつそででを使んせっかくだし使ってみたい果物を探してみるといいよ。<音楽><音楽><音楽> okay, <音楽> Oke、okay, cari buah. t a k h Cari buah. t i k e r m a kasih. t e a k i e r a kasih. t e a k i h t a k a h t e r a k i h t e a s i h t e r a k e k s i h Terima k a s e r i a k a s m a i h t m a k i h t e r i m k e r i a n アンナの勉強を見ているのですかはい、そうです大丈夫なのですか<笑>そんな、本気で心配そうな顔しないでください一人の生徒の将来に関わることですからねやはり今からでも私のアトリエに余計な口出しはやめてもらおうアンナ我々が立派に再教育してみせる 不安です。どうしようもなハハハハハハハハハハはハハハハハハハハハハまハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハしハハハハハハハハハハハハハハ ございます準備が整ったら連絡なさいそっ OKOKOKOK ハッハッハ<笑>我々の力を知らしめるチャンスがこうも早く訪れるいやそういう目的じゃないからさアンナ貴様には意地でも好成績を収めてもらうビシビシ行くからな Wah latihan keras Oke、okay, ini langsung kemana Oh mungkin yang ke dragon grave ya teman-teman Kita harus ke dragon grave Oh iya betul Yang mana ini yang e v e n road kalau n g gak salah deh ya Oh bukan 無冠プラティック・ボン・グロフオーケーよし到着えー、っとここでは何を石の材料の 回復薬と研磨剤。あと一つは分かるかうっ…すみません。勉強不足で…ふん…仕方のない奴だな。ウェイン、教えてやればいいね。グンチャンが教えてあげればいいじゃない俺様の親心は分からんのかウェインに見せ場を譲ってやってるのではないか<笑><笑> すいなせんクロム化粧ですね、yeah. 分かりましたアンナちゃん張り切ってるねれこれくらい元気だと教えががあるね<音楽><音楽> o k y o u d a l a n g s n g Oke,、okay, kita langsung balik ke workshop ya, teman-teman. Mana workshop? Oke,、okay, kita langsung bikin ya. t a i t e t t a aku mau k a a k e l i t i k e a k u m e k t e l i u m e l i u m e l いかに自分が手順を省いていたかよく分かりましたやはり何事も基本が大事なんですねえー、ようやく気づいたかお前も文ちゃんは何も教えてないじゃない<笑>俺様が出しゃばらずともお前たちならアンナを導けると信じていたからな いんだから他の調合も流れは基本的に同じだからねそれさえ忘れなければ大丈夫だよ元々知識と技術は十分なんだこの程度のことはすぐに身につくだろうご指導ありがとうございました明日にでも教頭先生のところに行ってきますうん Oke,、okay, langsung ini ya ke. o a k m a t e u d n e Oke, b a n g s k a u n y i p n i s ya. k e b o a k e i a k e b p a e k e b o e b r a b p a r e a r a i kemudian ya. p a r d i a e b r i kemudian ya. o、uh、e -huh. b a m d i a n e b d a n ya. Oke, k u n ya. p a i k u d n e b i e m a n ya. o k r a e n ya. o r i d a Oke, e d a n k e r p i k e o k b a i k e a y p i k m u d a n y e r n ya. o b a i k u k u p a a n これも先輩たちのおかげですアンナが頑張ったからだよいいえ教頭先生も先輩たちのことを褒めてらっしゃいましたしぶしぶとでしたがあの堅物をようやく我らの実力に気づいたか<笑>でもよかったです一時はアトリエをやめるべきか真剣に悩みもしましたが。 オーケー、ウダヘアタマい、もイれました改めてよろしくお願いしますオーケー、オーケー、ーオーケー、オーケー、ーケー、オーケー、ーケー、オーケー、オーケー、ーケー、オーケー、オーケー、オーー、オーケー、オーケー、オーケー、オーケー、ーケー、オーケー、 Oke,、okay, Box 12. Okay, kita e k masuk ke hari libur tadi. Lumayan lama ya, teman-teman, untuk ceritanya si Ana.、Ini、ada apa ini? Terima s h a i h a z hai, hai, hai, e a i hai, n a i a d a a p a i hai, hai, hai, h、oh. a l hai, hai, hai, i h i hai, i hai, hai, h a a i hai, i h i hai, i hai, hai, h a a i hai, hai, hai, a i 直入、ま、に聞くけど学園を卒業したら君は何がしたいああやんディン・エンカンパスターロですかえっと電金術師になりたいですえあまあそうだろうけど何かおかしなこと言いましたかそれはこの学園に来るやつはみんな電金術師になりたいわけだし いたいのはその先錬金術師になってどうしたいかなんだけどそそうだったんですかえっとそのすみません今はまだ錬金術師になりたいとしかそっかそこまで漠然としてるとアドバイスのしようもないんだけどすみませんまあ君の場合入学の経緯もいろいろあったしね あと1年ゆっくり考えてもあでも誰かさん見たくもう一度3年生やろうなんて思わないように。はい気をつけます。あ、oh, あ、ちょっと待って、ありがとうございます。Isolde. 呼び捨てはやめて少し興味があったのだけど彼はなんて何と聞かれても錬金術師になりたいだそうで錬金術師の彼はまったくのんきで困ったもんだあれは軍るの影響 Oke、okay, ya kita langsung masuk Kita mungkin save dulu ya teman-teman Oke、okay, kita save dulu Tadi udah cerita kedua Kita masuk langsung cerita Ke Play aja ya Kita masuk cerita play Oke、okay, ada apa ini Oke、okay, kita langsung lanjut aja ya teman-teman k -teman. Ini kau itu lah. オッケーでも久、like okay. しぶりの出番でしたね。<音声> 我々の活躍により、格子を破る。体も減ってきたからな。楽になって助かりますけど。本当は寂しいのではないか。そ、そんなことはあるわけないですよ。そうか。先輩？俺様は退屈だ。敵を倒したら、さらなる強敵が出てくるような展開を期待していたのだが。 オッケー、レッツゴルバーだ<プ>。Oh, okay. Aduh, oke, langsung cekidot. Kemana ini? Yang terdekat, terdekat, terdekat. Oh, ini ada classroom, oke, di classroom ya. Kita cek, eh, ada di ruang kelas, ada apa? Mungkin di sini, bukan? Oke disini mungkin Bukan juga Disini Oh ternyata disini t e m a n t e m e n Oh ternyata disini temen-temen Hmm <tum terserah> 我々も有名になったものだそれはそれで嫌なんですねお願いします助けてください我々でよければ力になろう何を助けてほしいのだ宿題が終わらないんです<笑> Aduh, ada, ada. それだけそれだけってこれを終わらないと流年しちゃうんですよ そそれだけサボったらそんな殺し陣の<笑>まあ、ーーだ有年も悪くないぞフフですよあのグンナル先輩みたいになっちゃうじゃないですかあえっとなるほど偉大すぎる先輩に肩を並べるのは気が引けるということだその研究者、気に入った 先輩が手伝ったら結局留しちゃうんじゃいえ何でもないです僕も手伝います OK、ランスのバントゥインペア・エル・オだンエア、ランスのカン 助けを呼ぶ声に応え、正義の味方、今ここに検山 あ, あ正義の味方だ正義の味方が来てくれた何があったんですか叫び声が聞こえましたけどいやお恥ずかしいご飯をひっくり返しちゃって、つ い, <笑><笑>い、ね、ご飯もう一大事ですよ成長期の若者が食事抜きになるなんて えー、それはちょっとお願いします 次会った時に必ず返しますからはあ仕方ないなやったーありがとうございまーす<笑><笑><あ>れ<笑>これも正義の味方の活動なんでしょうか言われてみると迷う心が。 di mana lagi oh di p u r p o s e ya teman-teman. t e r a n t e r a n ど, どうもこの間はお名前を聞けなくて気になってたのよ我らは誠意の味方1号 &2 号<笑>名前は随時募集中だ<笑>なあそうだったのえいそんな<笑><笑>ーそれで一体何を困っていたのだ それは掃除をすればいいのではないか ーやったー<笑> Oke、okay, dan ternyata untuk jadi pahlawan dimanfaatkan oleh siswa-siswa ya untuk episode kali ini teman-teman. Maccha, seiyu no mikata wa nan demo ya de wa nai zo. Doitsu mo koi. Nah, buktachi ga katteni y a t u k a n k o t a b e s an. a h i i t a s e o o n ga m i a k a nai ka. Demo, t o u ni k o m a t i t a n ni i m a s うん我々の活躍のおかげだな あ, あ平和な世の中には正義の味方なんて必要ないんでしょうかそそれは困るぞ何とかしろ僕に言われても困りますよ絵本の中だって悪の組織を倒したら正義の味方はどこかに消えちゃいますしあう<笑>ん悪の悪の組織、うん オーバーだそうなってくださいよ。おい、やすみかってやった。お、oh, い、yeah uh、ちょっと。お、oh, い、ちょっと。お、okay. い、ちょっと。おい、ちょっと。おい、ちょっと。おい、っちっ Ya Tapi cuma s i m p l y doang ya teman-teman Oke disini kita udah langsung masuk ke event Disini ada event apa y o <tuh> t u b e r k e y o t r Oke Oke Oke Oke Oke o a e Oke Oke Oke k e Oke Oke Oke Oke Oke Oke h k e Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke o いろんな薬を作りたいって言ったらもう根掘り葉掘り <laughs> どんな薬オーベルスティパニアンサマージェポーカそれともいっぱい言われてよく覚えてない大変でしたね今お茶を入れますきちんと考えておかないのが悪いんだ自分の将来だろ そしたら先生が呆れちゃってそりゃ呆れられるでしょう、うんでも錬金術師になりたいと思ったのも最近になってからだしそれがお前自身の望みオーケー他の誰が望んだわけでもない お前自身の望みえ何誰望むのであればお前がそうそれだけの力が何を言って Oke,、okay, pen keduanya muncul ya, ini、foto. Siapa yang muncul? t a r m e r i Apa y e r t a m a yang t e a k h i r まさかなる先輩がまた何か<笑><笑>いえいえイゾルデ先生に伝言を頼まれましてねや思くいえば く, にゃもくでねまったく校長を使いっ走りにするのはあの先生くらいですよ使いっ走りにされる校長もめったにいないと思うけどイゾルデ先生は どんな伝言ですかまぁほかにすることもないし別にいいけど。 Okay、でそれでは確かに伝えましたよ okay,。キャダーパイにーユーであればいいのですが、もしイゾルデ先生の言うとり。お、oh、ー、たぶん、イゾル先生もう Mungkin yang tadi mungkin ya Yang itu f e i n Oke kita bisa pergi kemana ruin Bottom center Oh ke bottom center teman-teman Oke ya langsung kita save Untuk 4 ke 40 Ini sampai sini dulu aja ya teman-teman Makasih yang udah nonton Mohon maaf kalau misalkan masih banyak Diamnya kalpas a u cerita gitu Karena n g gak enak juga Kalau misalkan lagi ngobrol gitu ya Oke、okay, makasih buat yang udah nonton ya, thanks for watching. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian mendukung channel ini agar terus berkarya, silahkan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next video, thanks for watching.